それでは、ラプラス変換について説明したいと思います。信号 UT のラプラス変換を考えます。このラプラス変換を用いれば、線形常微分方程式の解が簡単に求まります。まず、ここで UT という時間の関数として与えられた信号が、時刻0以上で定義された信号とします。 で、この時にラプラス変換の定義式は以下のようになり、この0から無限大までの UT エクスポネンシャルのマイナス STDT と、このような式の計算をすることによって、S の関数として与えられます。これ S はラプラス演算子とも言います。そしてこのラプラス変換には逆変換があり、逆ラプラス変換は次のようになります。 これ C は正の値として I は虚数です。で、この P というこの変数を無限大に持っていた極限において定義されています。これによって先ほどラプラス変換されて得られた信号が逆ラプラス変換によって元の信号の波形が求まるというそういう構成になっています。で、このラプラス変換と逆ラプラス変換を使うことによって 制御システムの応答を簡単に計算することができます。具体的にここで入力 U が与えられて、それをシステム G というシステムに通過させ、その結果として得られる出力を Y とします。で、この時に通常は微分方程式を解くことによって解を得る必要があるんですが、ラプラ戦換を用いると、まず U のラプラ戦換を求める。 で、このシステム G の伝達関数表現が与えられているとしますと、この G と U の積を計算すると。で、これによって制御出力のラプラス変換 YS が求まります。そしてこれに逆ラプラス変換を計算することによって制御出力 Y が求まるという形になります。 これまた別の信号を使っても、その信号と伝達関数 G の積を計算することによって、その逆ラプラス変換により、出力 Y が求まるという、そういう構成になっています。このように伝達関数を使えば、それぞれのステップは簡単に計算できますので、応答波形を、微分方程式を複雑に解く必要なく、えっ、ー、と、求めることができます。で、えっと、ラプラス変換の定義式に基づいて、 実際に信号をラプラス変換してみます。これ U が単位ステップ、えー、一定値の場合を考えます。でこの時、ラプラス変換の定義式に従って、積分はこのような形で与えられます。で、この積分の中身を具体的に計算してやりますと、S 分の1というのが求まります。次に、このように指数関数的に減少して最後に0に行くような信号を考えます。このラプラス変換は、 このような形で与えられ、これを具体的に積分の演算をしてやりますと、s プラス1分の1というのが求まります。他にも、信号が sinat と与えられた場合は、部分積分を利用して計算してやることによって、そのラプラス変換は s 事乗プラス a 事乗分の a という形で求まります。で、c o s の場合も同様に、部分積分を2回計算することによって、 そこから導出することができて S 字乗プラス A 字乗分の S という形で求まりますで最後にランプ上の信号 UT イコール T という信号を考えるとこれに対してラプラス変換は S 字乗分の1というふうに求まりますラプラス変換の説明は以上になりますご視聴ありがとうございました伝達関数に関するこの他の動画はこちらになります